神奈川県人権啓発センターです。えっ、ー、とね、この問題に触れようかどうか迷ったんだけども、いわゆる月曜日のタワーってありますよね、えー。胸の大きな女の子が出てくる漫画なんだけども、まあその女の子のね、イラストが入った広告を日経新聞が載せたら、それに対して、 なんか女性差別だの、なんか性的搾取だのって言って、いチちゃもんをつける人がいて、SNS で盛り上がって、でね、アクセス数を稼ぎたいインターネットメディアがそれに乗っかって、で、いわゆる炎上してるっていう状態になってるんだけども、じゃあ当の日経新聞と、あの、作者とか出版社はどうしてるかっていうと特に何も言わずに、まあ無視してるような状態で、じゃあそれで何か実害があるかっていうと何もないわけです。 だからそ の, 党の、ね、当事者はその別に何も反応しなくてその外野が盛り上がっているっていう状態なんですよね。で、これについて、まあ、よくよく見てみるとですね、そのいつも騒いでるのは同じような人ばっかりだし、SNS についてもですねなんか急きょ作ったようなアカウントで自作自演して盛り上げてたりするし。 でさらにはですね、そのインターネットメディアに関しても単にアクセス数を稼ぎたいのかな、SNS なんかでも大体ね、このジェンダー問題について何かクレームを言えるのは女の人が多いのかなと思うけど、 実際はね、中身おっさんだったりするわけです。で、そういうの、なんかね、もう自己顕示欲とか、まあ、あるいはアクセス数稼ぎの商売のためな、なのかなとにかくこう、SNS のフォロワー稼ぎ、アクセス数稼ぎっていうのをやって、それで、まあ、インターネットメディアに誘導して、で、僕はそういうのお金儲けしてるんじゃないかと思うんですよ。で、ま、あ皆さんもね、気づいてるでしょそういうものじゃないかと。だからこういうのは、 もう徹底的に無視するのがいいんじゃないかなっていう流れになりつつあるんだけども、だけどね、これが、じゃあ、広がっていくかと、無視するっていう流れが広がっていくかっていうと、ここはね、結構難しい問題があると思うんですよね。で、月曜日のたわわとかそういうのに関しては無視できたんです。それは純粋に民間の問題だからです。はい。民間の問題だからだったからです。でね、 あの童話とかに関しては、まあ、もっと強烈だったんです昔はそれは皆さんご存知の通りこのいわゆる差別発言とされるものをしたらですね、えー、この童話の方々があの 集まってきてですね。で、嫌がらせをしてきてですね。で、企業、団体、役所が屈服させられていって、その人権研修だとかやらされてですね、お金を払わされるっていうことがあったわけですね。で、そういうことが起こった背景っていうのは、それは、その、童話対策にものすごい何兆円っていう予算が出てたわけで、そんだけのお金があればですね、その嫌がらせっていうのも、その、今の日じゃないわけです。そんだけのお金があったらですね、 本当にこの物理的な嫌がらせもいっぱいできるわけです。まあ犯罪というか、テロリストというか、そういうこともできるわけです。まあ文字通りね、その石投げたり、なんか水道止めたり、電線切ったりとか、そういうことをやってたそうですからね、昔はね。で、そこまでされたらたまらないでしょ。で、ブラクチ名相関事件っていうのを。 ありましたよね。で、その時もですね、それは企業でね、もうそういうのを無視しようっていう流れもあったわけです、一部には。ところがですね、その、労働局が出てき、出てきたわけですよ。あの、労働基準監督署が、今で言うところの。そういうのが出てきて、企業に対してどんどんどんどん嫌がらせをしたんですよ、その役人が、役所が。だから、企業としては溜まったもんじゃないでしょほとんどの企業は、 その職員を雇ってるわけだから、そこを監督する役所が嫌がらせをしてきたら、それは企業としてはもう、もう屈服するしかないわけですよね。それでどんどんどんどんそのね、無視しようとしても無視できなかったっていうことがあるんです。だから今でもね、そういう流れっていうのは終わってないんですよね。 で、この、いわゆる、その、ジェンダークレーマー、ポリコレ、アタリアに関しては、このチャンネルでも取り上げましたよね。あの、スタミナナット、倉吉のガールズバンド、マーブルキッズの話、倉吉の給食にスタミナナットっていう、まあそういうメニューがあって、それの歌を歌ったら、じゃあそれが、なんかね、 その男女差別だとか言ってね、クレームつける人がいて、で、それについてですよ、あの、僕のことをですね、あの、心の病とか言ってたあの、鳥取県、鳥取県の、え、男女共同参画のそういう委員、あの、委員がですね、公文書を使って誹謗中傷したわけです。その、ガールズバンドが作った、あの、ふさみな納豆の歌について。そしたら、そは怖いでしょ、その役所があれこれ言ってきたら。で、しかもね、 公的機関、倉吉市の給食に関するものなんだから、倉吉市もね、その鳥取県の方からあれこれ言われたら、協力できなくなってしまうじゃないですか。で、それでかわいそうにガールズバンドの人たちはすっかり怯えてしまって、で、スタミナ納豆の歌もね、まあまた作り直してね、歌詞を変えてやったんだけども、まあいまいち盛り上がってないですよね。もうほとんど再 YouTube の再生数も出てないし、そりゃね、 鳥取県のそういう審議会がそんなイチャモンつけたらみんなもう怖くてね関わりたくないですよそんなのもう単純に嫌だからまあそういう状態になってしまうわけですだから役所との絡みがある人たち役所との絡みがある企業についてはそのまあ監督してる役所がねあれこれ言ってきたらそれはもう溜まったもんじゃないですよね だから、月曜日のたわわに関しては、それは役所との絡みがなかったから良かったわけです、でも実際はそ、のその人権とか童話とか、そういう問題について、役所にとの絡みがある企業っていうのは多いわけですから、そういうところが役所からいちゃもん捨てられたら、それはもう屈服するしかないわけです、無視できないわけですね。 で、結構ね、その人権関係の予算っていろんなところに出てるんです。その道端に置いてあるね、花壇に関してもなんか人権の花とか言ってね、あれも人権関係の予算が出てるわけですよ。で、公営住宅とか林保館なんかもありますしね。で、まあそういうのに関わってる企業に関しては、それは役所のね、政策、そのジェンダーだの、LGBT だの、童話だのっていうのの政策に、 逆らうわけにはいかないわけです。で、そしてその企業からね、仕事をもらってる、取引先の企業っていうのがあるので、そういうところにもですね、この役所からの嫌がらせの威力というものが広がっていくわけですね。で、役所っていうのはね、なんだかんだ、その、エセドア断りましょうとか言ってるけども、エセドアに一番加担してるのは役所ですよ、それは。 いや、まあこれもね、言っていいのかわかんないけども、警察、裁判所、検察っていうのもそうだと思いますよ。あの、その、どういう形でそういう司法機関っていうのが関わってるかっていうと、それは同和関係のね、犯罪っていうのはやっぱ見逃すわけですよ。例えば最近だったらね、えー、名誉毀損だとか、 あと、まあ、最近国会でも問題になってるのが、その侮辱罪の厳罰化とかあるけども、でも、童話とかそういう関係の人たちにとってはノーダメージだもんね。だって、その、それはあからさまにね、人を馬鹿にするっていうのは侮辱になるかもしれないけども、あの人は差別者だとかね、その、そのこう、性的搾取をしてるとか、なんかそういう政治的なね、主張に、よ、政治的な主張を装って、 相手手を侮辱ししたらそこに対して司法機関は手出せないわけですよ。だからそういう意味で、その、ジェンダークレーマーとかは、その、いわゆるバリアーがあるわけです。その、政治的な主張に装、政治的な主張を装って人を誹謗中傷を、誹謗中傷する手段を持ってるわけだから、そういう人たちにた対してはノーダメージなんで、なんですよね。だから、そういう人たちを、その、警察とかね、 検察とか裁判所とかが見逃すっていうのは、ある意味そういう人たちに力を与えてるっていうことになるわけですから。うん。だからそういう意味でも、その恐ろしいわけです。そのジェンダークレーマーとかポリコレ、アダリアっていうのは。だからこの流れっていうのはなかなかそう簡単には断ち切れない。僕は今後も続いていくんじゃないかと思います。 だから、まあ、僕として言いたいのはですね、まあ皆さんこのチャンネルでね、啓発されてですね、そういうことがあるっていうことをね、まず認識していただくっていうのも大事だしね、まあ公務員の方々、役所の方々、まあこのチャンネル見てたらですね、いい加減にそういう連中とですね、そのべったり付き合うのはやめたらどうですかと、ね、なるべくその、その、圧力団体ね、同和関係のその圧力団体無視しようっていうふうに僕は思いますね。 もう、そう、なるべくエセ同話に加担しないようにした方がいいと思います。えー、ということでね、えー、今回はその、なかなかその、ポリコレ、えー、当たりやジェンダークレーマーっていうのは根絶できないんじゃないかっていう、そういうお話でした。